ただいまご紹介にあずかりました東京都で活動しております佐ガーと申します、えー、今年の作品名は「花道道を切り開くまっすぐな心」を表現いたします生ライブどうぞお楽しみくださいそれではよろしくお願いします